現地2月11日、アメリカはコロラドで行われているフィギュアスケートの次第陸選手権は、ペアのフリースケーティング FS を開催。ショートプログラム SP、周囲の陸流こと三浦理来、木原隆一、木の下グループ、組が 137.05 点、合計 208.24 点をマークし、同種目で日本全発初となるタイトルを手にした。 標高1800メートルの高地で行われている今大会は、空気が薄く息も切れやすいシビアな環境したが選手を苦しめていた。しかし、最終滑走で登場した二人は、大きなミスなく演技をまとめ、グランプリ、GP、ファイナルのチャンピオンとして堂々たるぬめりを見せつけた。演目が終わると、木原は膝から崩れ落ち、リンク上でしばらく動けず、 全てを出し切っての勝利だった。この結果を受け、カナダ市、ザグローブメールの元記者で現在、スポーツジャーナリストとして活動しているベバリー・スミス氏は、自身のツイッターで、ニーノちゃん、ハウ、米国、組に約7ポイントと少しの差をつけて優勝だ。彼は苦しんでいたが、なんという根性だろう。と、木原が見せた気迫のスケーティングを称賛した。 さらに、海外のフィギュアスケートメディア、ゴールデンスケートは、金メダルを掲げた二人の写真を掲載するとともに、日本全員初のイリクペア優勝だ、とコメント。そして米専門誌、アイフスマガジンも、三浦、木原がイリク選手権で初タイトルを手にし、勝利の道を歩み続けている、と反応しており、陸流の止まらぬ勢いに驚きを隠せないようだ。 これで GP ファイナル、次大陸選手権の頂点に立った三浦、木原組。同一シーズンの主要国際大会をすべて制す、年間グランドスラムまで、あとは3月に埼玉スーパーアリーナで開催の世界選手権を残すのみとなった。日本フィギュアスケート界の歴史を塗り替えるペアは、果たして次にどのような景色を見せてくれるのだろうか。